ここまでで、えー、と報告する内容はまとまってるはずなのであとは送るだけですで送る場所はそれぞれのプロジェクトごとに確認してくださいで確認し終わったあとはもう出すだけになってるはずなんですけど初めてその報告する人は緊張してると思うのであのサポーターの人は「大丈夫だよ」って言ってあげてください「うわー」みたいなこう感じでやればいいです 大丈夫ですよみたいなことそういうのを言ってあげればそれでいいですはいでこれはまあいいかはい大丈夫なのであとは報告してくださいっていうのはやることですいいですかなので今フィードバックポイントが午前中に何個か見つかってると思うんですけどもまず1個これやるぞっていうのを選んでくださいで選んだ後にそにどういう内容を報告するかみたいなのを自分が分かるようにまずまとめます ですね、でそこの時はサポーターの人はそのちゃんと自分が考えてる内容を 出, し切って 出, てる出し切れてるかなっていうのを引き出すような感じで質問したりとかしてください。でまとめ終わったらサポーターの人にこんな感じで自分の考えまとめたんですけどいいですかねみたいなので確認して OK だったら次のステップです。で次のステップっていうのはえっ、ー、と開発してる人たちが分かるように、えー、まとめることです。 でそこもう会社支店の目線伝えてあげてまとめの手伝ってくださいで最後は「報告するだけですで」そこはもう後押ししてあげてくださいいいですね OK、はい、じゃあ1時間くらいやってみましょうかなので3時20分くらいまでじゃあどうぞで困ったら私回ってるので随時聞いてください